迷子の迷子の子猫ちゃん」「あなたのお家はどこですか?」お家 に「にゃんにゃんにゃんにゃん」「んないてばかりいる子猫ちゃん」「いぬのおまわりさん」「こまってしまって」「ワンワンワンワン」「ワンワンワンワンワン」「ワ, ワンワンワン」 なってしまって」